はい、大沢さん、はいあのー、山村さん、ずっと現地に残って、僕も、あのー、その都度フェイスブックなどで発信を見てたんですけれども、はいえー、い や, やっぱりなかなか政治的な問題っていうのは、難しいですね、うんうんそうですねこう、私たちが何かをしたいと思っても、なかなかできる部分でもないので、えーまあ、すごくもどかしい気持ちはありますね、ちょっと心配ですね、僕は。 やっぱりこう顔が浮かぶんで。んうん、一人一人のですよね。はい、緊張が高まって、うん。やっぱりこう双方が、あのー、衝突する、うん。でもどちらかというと、やっぱり圧倒的な軍事力を持っているのはイスラエル側ですから。うんうん あそして政治的なね、ものに翻弄される一人一人が一体、今、まあ、今どうしてるかな、あの子どうしてるかな、うん、あの少年どうしてるかな、うん、って思いますよね。私たちも、その、まあ、パートナー団体がいることもありますし、まあ、その山村を通じて友達になった人たちとかもたくさんいるので、まあ、そういう人たちが、特にやっぱりガザーとかはですね、今、COVID も、はや、あの、結構感染が蔓延しているので、えっと、実はですね、まあ、封鎖されていることによって、 幸いと言ってはいけないんですけれども、その、実は8月の、えっと、下旬くらいまで感染者出てなかったんですね。市中感染者が出ていなくて、みんなあの、検問所のところで、ガザーに入る前の検問所のところで検査を受けて、陽性だと分かった人たちとかはみんなあの、うん 隔離施設に行っていたので、出ていなかったんですけれども、どこからかわからないんですが、8月の24日ですね、初めてあのガザの中で市中感染が見つかって、そこから今もう3000人を超える人たちが完全、あの感染が見つかっています。で、22名がすでに亡くなっていますね。やっぱり現場では行動制限とかそういうのも出てきたんですよね。そうですね。もうあの、感染者が出たと分かった時点から、もう完全に あの、元々 ロ, ロックダウンではあるんですけれども、外出制限とかもかなり厳しいので、で、私たちのパートナー団体もですね、そこからほとんど身動きを取れなくって、うん、その同じ一つの団体の中でも何人までしか、あの、3人だったかな、までしか、その市中を動いていい人がいないので、うん、ちょっと活動がちょっと止まり気味ではあるんですけど、うん、対面の 活動が今できないんですけれども、はいうんまあ、SNS とか、そういうものが今、幸い発達していて、結構スマホのスキ支給率とかも結構高いので、不給率ですね、失礼しました。不、う、給、ん、率とかもすごく高いので、はいまあ、SNS を通じてお母さんたちの相談に乗ったりとか、そういうことは今、ずっと続けています、うん。今ね、僕ら一番やっぱり知りたいのは、非常にこう、政治的な状況も大きく変化した。うん、どちらかというと、パレスチナの側から取ってみると、非常にこう、緊張が。 やはり目前に迫って、緊張の渦中にいるという立場だと思います。うん、はい。特に。で、一方でコロナ、COVID-19 の影響で、ウイルスとも戦わなきゃいけない。うん、そもそも産業が起こせない。うん、こういう状況の中で、今現場で必要としている支援って何なんですか今ですね、まあ、 すごく直接的なことだと、やっぱり食料支援とかが必要な家庭とかもどんどんどんどん増えてきているんですね。山村のあのビデオの中にもあったんですけれども、その働きに出られないので、そもそも産業も止まってしまって、かつ自分でお店をやってる人たちも開けられないので、すごく経済的にもともと困窮している地域なんですけれども、もうもともと貧困率とかもすごく高いですし、まあ、そこがさらに 各家庭がひあの困窮していってるという状況です。他にはどうですか？そうですね。あとはまあ医療とかもやっぱり元々もともと医療施設とかですね、医療サービスとかが本当に脆弱な地域でその必要な。 あの治療とかもものによってはやっぱりガザの中では受けられなくてわざわざイスラエルだとか西岸まで出て出ないと治療ができないような人たちがすごくたくさんいるんですけれどもまあこのコロナ禍でなかなかそういう人たちも外に出られないという状況になっています、うん。うんうんうん そうした中、あの、JVC が今何をやってるかと、はいう感じ、ぜひ知りたいんですけれども。そうですね、はい。えっと、まあ、先ほどちょっと少しだけおす、あの、お話ししたんですけれども、もともとは家庭訪問とか、あとクリニックで子供たちの検診をして、お母さんたちの子育てのカウンセリングとかをしていたんですけれども、まあ、行動制限によって家庭訪問には行けなくて、うん、で、 かつですね、その、遠出をするのが怖いとか、やっぱり交通機関というかう、まあそのタクシーが交通機関になるんですけれども、ガザーの中だと、はい、まあそれに乗るのも怖いし、医療施設自体が怖いと、医療施設自体に行くのが怖いということで、まあ一時的に、あの、活動地に簡易クリニックを開設したんですね。で、そこで、そうなんで す,、ね、でんですあの、感染予防しながら、まあ予約制で一家族だけ、うん、 をどんどん入れていって、その子供の検診をしたりするっていうことをやっていました。うん、本当に少人数で。あ、写真でごめんなさいそと、どういう活動になるの次もありますかあ写真がはい。そうですね。これは、あのー、なので、えっ、ー、と、簡易のクリニックの中で、子供たちの、えー、と検診をしている場面です、ねえー。女の子が乗ってるのは、これは。体重計です。体重はい。わかる。うん 検診の中で、その身長体重の測定をするのと同時に、発達、脳の発達のチェックとかもやっているので、はい、子供たちと遊びながら、あとコミュニケーションを取りながら、その年相応な発達をしているのかしていないのか、そういうこともあの観察していきます。はい そうですねあとはお母さんとかに家での子どもの様子だとかそういうことも聞いてやっぱ子ども緊張するのでクリニックとかに来るとなのでお家ではどうですかどういうものをあげてますかどういうものを食べさせてますかとかどういうふうにコミュニケーションを取っていますかっていうことをあの保健師だとかボランティアさんが細かく聞き取りをしていってそのお母さんに合わせたあのカウンセリングというかアドバイスをしています。 なんかあのお母さん方もそのコロ新型コロナウイルスで本当は検診を受けさせないといけないのに受けられなかったってすごいやっぱり、ね、もう悲しい思いをされてると思うんですけどもやっぱり簡易クリニックが近くにできることによって結構きあの来やすくなったとか安心して、ね、来れるようになったとか、うんうんうん、そういう感想なのかなと思ったのと、うん、あと こう入る人数もかなり制限して、しっかりとされてるんで す,、ねですねはい、あの連絡を取ってあの、じゃあ、あなたは何時に来てね、あなたは何時に来てねということで、本当にお母さんと子供だけを入れる、うん、で検診をしてっていうことをしていました。うん そして、あの、フードパッケージの配布、これなんですかそうですね。えっと、先ほどですね、その困窮している家庭がどんどん増えているという話をしたんですけれども、その、検診を受けに来た子供の中で、やっぱりこう、成長が少し遅れてしまっているような子だとか、まあ、そういう本当に貧困家庭に対しては、あの、すごく少量ではあるんですけれども、こういうフードパッケージというものを、うん、あの、お渡しして、まあ、食料配布に近いものではあるんですけれども、 それであの少しでもあの足しにしてもらえるようにということで、うん、こういうものを渡しています本当に現地のもの現地で手に入るもので栄養価の高いものを使っています、うん、実はそのこの事業というかガザの事業を始めた時は、はい、その栄養価のあるミ ル, ミルクだとか、はい、あとビスケットとかをあの他の NGO と開発してそれを配布してたんですけどやっぱり物を配ることってその時で終わってしまうので、うん そ, うね、そうではなくってやっぱりこうお母さんだとかあと最初の頃は幼稚園の 先生とかも対象だったんですけど、うんうん、あと妊婦さん、産婦さんたちにもあの知識をつけてもらうことで時間をかけて改善をしていってもらうということに切り替えたんですね。ただ今回の場合は本当にちょっと緊急的にこういうこともやっているという感じです。いやだからその背に払うは変えられない状況っていうのが、うんまあ、改めて現場の緊迫した状況を伝えているなっていうふうに思いました。うんはいで JVC、の 僕は活動をあの一緒になって発信支援したいなと思ったのは、うん、活動資金をいわゆるこう政府紐付きの援助金だけじゃなくて実は、うん、やっぱりこういうガザだったりとか、うん、渡航が極めて制限されている地域とかは自前の資金でやってるんですよね。うんはい、ですから こ, うこれ見ていただいている皆さんが寄付をしていただいたものがこのフードパッケージにもなるし会員、うんはいうん、の クリニックの運営費にもなるしっていうことで、うん。はい。でも逆に資金が枯渇するとこれができないっていうことなんですか、ね、そうですね。はい。止めざるを得なくなってしまうので、はい。今、クラウドファンディング。はい。挑戦中ですね。チャレンジをしているところです、はい、ね。こちらです。ですね、はい。で、冒頭でですね、あの、結構、その国際支援の資金が、はい、あの、だんだん、だんだんち、あの 小さくなってきているというか、ポーションが小さくなってきているという話が堀さんからあったと思うんですけれども、やっぱり国連だとか大きな国の資金だとか、そういったものの援助って、あの、食料の配布だったりとか、あと本当にあの、感染予防とか対策の方に結構予算を、もともとあった予算を割いているんですね。そういうこともあって、私たちが続けてきたような活動にはなかなか、あの、資金がつきにくい状況になっています。で、 なぜ、でもこんな状況下でクラウドファンディングをしてまで活動を私たちが続けたいのかというとやっぱり栄養の改善ってすごく時間がかかるんですよね。あのまあ、ダイエットとちょっと似てるなと私最近思ったんですけどダイエットってこう短期集中で例えばダイエット食品とかをぐっと食べて数日間でぎゅっと痩せたりとかはしますけどその後食なんて食生活の改善とかがないとリバウンドしますよね。い<笑> それと一緒で、やっぱりあの子供たちの栄養状態ってお母さんたちがその栄養のバランスのことを知って基礎的なことを知って、あ、子供には、子供の成長にはこういうものが必要なんだっていうことが分かって、しかもそれが行動が変わるところまでいかないと、はい いいけないんですよねただそのそれをやっぱり定着させるのってすごく時間がかかることで、まあ、しかもその良くなったものが今やめてしまう一時的にやめてしまうことでまた悪くなってしまう子どもたちの状況が悪くなってしまう可能性があるので今どうしてもここで続けておきたいというのが一つとあともう一つは栄養状態が悪いとどうしても免疫力が下がってしまって今この感染が広がってる状況の中で感染しやすくなってしまいますし重症化するリスクもすごく すごく高いというふうに<笑>思っているのでやっぱり栄養をこの時点でしっかりつけておくような活動しておくことがすごく大事だなと私たちは思っていますし、まあ、もちろんあの現地のパートナー団体もあのプロの人たちなのでそこで合致というかやっぱりどうしてもここを続けないとダメだよねということで今、クラウドファンディングでなんとか活動を継続できるようにということで僕、捨てたもんじゃないなと思ったのは。うん あっという間に金すね目標金額本当にありがたいことに。うんいやあのー、皆さん知ってますガザの子どもたちガザの人たち毎年東日本大震災の3月慰霊、うんうん、のためのたこ揚げをあげてくださっていたりとか、うんうん、実を言うとえ遠く離れたガザ、ね、実を言うとガザからは日本の皆さん大丈夫とか思ってますよっていうメッセージが。 ずっと届いてるんですよね、うん。うん。だから全然関係がないっていう場所じゃなくて、こういう形で繋がれるといいなって。うん、そうですね。あの、まあ、ガザだけではないかもしれないんですけど、やっぱ世界中のいろんな経済的に貧しい国の人たちからも、その東日本大震災があった時もそうですし、それだけじゃなくて大きな地震、他の地震があった時とか、うん、いろんなこう災害に対してやっぱりニュースで見て、日本は大丈夫なのかとか、うん 本当に道を歩いいてててるるような人たちとかも聞いてきてくれるんですねで。日本のこともすごくよく知っていて広島長崎のことだって知っているし本当にあの日本のことをこの戦後70年でここまで復興してきたということに対してすごくリスペクトしていると言ってくれる人もいたりもちろんアニメが大好きで日本のことも大好きと言ってくれる人もいて本当にあのよく多分 堀ささんんが片思思 い, いいいいででのかかととうう話をされるかと思うんですけど本当に私も現地に行って人と話すとそういう気持ちになります。なんか日本の中にこんだ、これだけ日本のことを好きって思ってくれてる人と同じぐらい現地のことを思う人ってどれぐらいいるんだろうなっていうことをすごく最近感じていて、そういう人たちはやっぱり一人でも増やしたいなと思っているので、まあこのクラウドファンディングはなんか 資金を集めることが結構目的だというふうになってま、まあ、それも目的の一つではあるんですけどやっぱり一人でも知ってる人を増やしたいなという気持ちもありますありがとうございます。JVC ではこのクラウドファンディングだけではなくていろいろな形で、えー、皆さんからの支援を集っています、はい、カレンダーを販売してい た, だいたりとか そ,、ねね<笑>えー、そして実際にボランティアで参画をしていただいたりとか。<笑><笑> さらに、あの、マンスリー募金というのもありまして、こちらは、あのー、月額いくらが定期的に、あのー、入ってくるによことによって安心して活動が続けられる。ね、これ、あの、あれですか ?500 円から始められるそうです。はい。JVC は月500円から始められます。そうですですね、<笑>はい。まあ、なんかいろんな方がいらっしゃるので、うん、まあ、本当にこれだけでも良ければということで始めてくださる方もたくさんいらっしゃいます。すね、スーダン、カンボジア、ねえ。 さんうんね、えいろんな地域に役立てられる資金です。はい、そしてあの会員になって参加しようということも呼びかけてるんですよね。こちらは本当に事業指定とかではなくて JVC にの資金になりますということで、まあ、本当に各事業に反映されるものなんですけれども、うん、やっぱりこうい う, こうマンスリーもそうなんですけど 年にどれぐらい資金が集まるかなって分かるとうう、はい、あもうちょっとこういうことできるなとか<笑>来年はもうちょっとこういう活動を足せるなとかそういう計画が立てられるので非常にありがたいです、はいね、そしてあのブックオフ、はい、本で寄付。はいはい これちょっと気になってるんですけどお宝エイドこれなんですかお宝エイドっていうのはですねまあ、いろんなものを買い取ってくれるんですけれどもお宝屋さんというとところがと提携していましてその送ってそういうものを送っていただくと家にあるものとか送っていただくとそれが例えばまあ買い取られた場合その資金がえっと JVC に回ってくるという形になっています。うん やっぱり12月そろそろ大掃除の季節なので、でね、ちょっと家にある、はい、ちょっとね物で何かあったら JVC さんのね<笑>に役立てていただければと思います。はい、ししますそしてぜひ、えー、SNS ですね、はいえー、活動のさまざまな発信になってます。でホームページここからアクセスしていただくと、事業地の駐在員の皆さんのブログとかにもねタブリットまさに生の今の情報が。 えー、SNS 系ブロケー系で伝わってきますのでぜひアクセスをしてみてください。はいはい、いなんかクラウドファンディングでカザのことを知った方がさらに深く続けて知れるのがこのフェイスブックだと思うの で, うで、ね、ぜひいいねを押して、はいはいね、フォローしていただければと思います。はいはい、さあということで今日は1回目は IVC、はい、のパレスチナでの活動について伺いました。はい、うどうでしたかです、ね、さんいや本当にななん知、あのーね、知らないことをれれるでそれがこう、うん、人の 息遣いとか人の目だったりとかそういうところのお話いっぱい聞けたのは本当リアル感というか、うん、持って、はい、あの聞かせていただきました電気が3時間4時間しかない中でまさに医療の現場栄養の現場を、あのーね、されていることにすごい、うんあのー、感動しましたしもう是非長く続けていただく、はい、なぜなら栄養というのはあの一過性ではない長い。うん ことなのでということで皆様のご支援もたくさんくればいいなと思いました。はい、ありがとうございます。ぜひ、今日はね、ほんの触りです。ね、やりたいこと本当はいっぱい持って、ね。<笑>そうですね、はい、いっぱいあります<笑>。その都度、あの報告会を開いたりとか。 でオンラインでイベントやったりとかしてますんで、はいはい、今日きっかけにぜひあパレスチナと思って興味を持っていただければと思います、はいえー、今日は認定 NPO 法人日本国際ボランティアセンター<笑> JVC の大沢さんお越しいただきました、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございまし た, ました皆さん力をお待ちしておりますご視聴ありがとうございました